皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月26日、今日は、私だけが知らなかったロスターの仕様を軽くまとめる回です。まず、お題に挑戦で魔法の迷宮に入ります。そして、コインを捧げないとどうなるかというと、捧げてないので捧げてこいと扉さんに言われます。他のメンバーからも白い目で見られますので、これだけはやってはいけません。 次にお手伝いで行くを選びます。そして祭壇にコインを捧げようとすると普通に捧げることができます。この場合も報酬は4倍になります。そしてもう一度お手伝いで行くを選びます。今度は祭壇にコインを捧げるふりをしてキャンセルします。するとお前さっきコイン捧げようとしていたけど捧げなくていいのかみたいなことを扉さんに言われます。以上です。